はいどうもこみです。さて本日はこちらスペックさんにお邪魔をしております。でこちらはそのスペックさんなんですけどもクラン結成7周年ということでですね、そのお祝いのイベントに私も参加させてもらいました。で、やっぱね7周年続くっていうのはなかなかの努力ではできないことですよね。ほんとすごいと思います。あのスペックさんも改めて。 おめでとうございます。クランケーキ7周年ですね。で、えっ、ー、と、今回参加してみたらですね、ものすごい有名な方々がたくさんいらっしゃって、あの、ボンジュールさんに、ユタさんに、ジョカさんに、その他ですね、あの配信やっている方がたくさんいらっしゃって、あの、かなり私も緊張しながら参加したんですけども、えっ、ー、と、今回ですね、スペックさんのこの7周年の、ねえー、とイベント、まあ、たくさんそういったあの配信者の方が来ているということもあって、 えー、各配信者のですね配信に1つずつこうキーワードが割り振られています。で、私のこの動画もですね、最後まで見ていただくと、途中でキーワードが1個出てきますので、それをですね、メモを取っておいてもらうで他の配信者の方のキーワードとこう足し合わせて、文章を作っていただいてですね、それをえと応募してもらうと、豪華景品が当たるということで、結構ね、これ、豪華なんですよ。 あの T シャツとかね、まああのベビドラの人形とか、そういうのが当たるんで、ぜひね、あの皆さん参加してもらえたらなというふうに思います。で、えっと、キーワードえこの動画の中に入れていきますのでね、えー、見逃さずに、えー、お願いします。で、本日のテーマなんですけども、いや、やっぱりね、ドラゴン攻めが多いですね。かなり皆さんドラゴンも使ったアタックが多かったです。で、その中でも特に、 いや、これはちょっとね、まずいんじゃないのっていうのがあって、宮城さんですね。ま あ, あ、ご存知の方も多いと思います。ウェルプレイドロードさんに所属してらっしゃるのかな、や城さん。で、えっ、ー、とですね、この方がね、今回、星6を取ってらっしゃるわけなんですが、うんと、両方ともですね、あのロイヤルチャンピオンを使ってないというね、<笑>とんでもない攻め方になってるんですよ。まあ、攻め方っていうか、とんでもない結果になってるっていう感じかな。あのおそらくそれを狙って、 でやっていながら、まあ、おそらくそれで取りきれなかったら、ロリちゃん最後使ってね、あのリカバリーしようぐらいに思ってらっしゃったんでしょうけど、まあ、その、あの読み通り使わずに済んでしまっているという形ですね。で、えっと、共通しているのが、やっぱりですね、えっとしっかりこうサイドカットをするってこと、こっち、キングイーンですよね、キングクイーンで、こっちはえっとエレクトリックドラゴン、えっとライトニングドラゴンですね、で削っていって、 で、中心部分にこうね、ドラゴンたちをまあ面で押していくようにこう出していくわけなんですけども、とドラゴンが中心部分に付近に来たところ、ここですね、来たところらへんで突撃機関を当てていって、タンホールを壊すという感じですね。タンホールに対してはこれ、フリーズの呪文を当てていくんですけども、これ安いスイパーを止めることを重要視してますね。タンホールそのものに関しては、まあ、バルーンがしっかりとアプローチをしていきながら、ドラゴンライダーが後ろからもついてきているので、まあ、それでクリアできちゃうというところですね。 で、えー、パンホールを中心に、こう、左右に割れたドラゴンとドラゴンライダーたちが残りの施設をこう壊して、前回まで持っていくわけなんですけども、ロイヤルチャンピオンがいるわけですよ。ほまけにフリーズが2個残ってますね。<笑>これどうなってんの<笑>一体どうすればこうなるよっていうね。もうちょっと常識を覆されたというか、むしろこれをこう、 あのすげえって言って配信しちゃうと、あのさすがにドラゴンの下方修正が来るんじゃないかと思ってね、あの配信する側も少しビビりながら<笑>やっています。いやー、これもんですよ。これはすげえわ。ちょっとねこの方を敵に回したくはないですね、<笑>味方でよかったっていう感じです。でね、と宮城びんのアタックも含めて、あともうですね、今日4本見ていきたというふうに思います。あ でえー、っともう一個はですね、えー、っとこれですね、26番を攻めたみなみさんかなこいつもそうなんですね。はい。で、えー、っとやっぱりですね、あの中心部分をドラゴンたち詰まませるっていうプランは変わらずで、ここ 進, めここ進ませるんですね、ドラゴンたち、こういうふうに。まあ、ドラゴン舞台、ドラゴンとドラゴンライターですね。ちなみに66で持っていって、これを詰ませていくで。さっきと同じように両サイドをカットしていくんですけども、 としていくニットが何かっていうのをちょっと見てほしいんですが、えっと、こちら上方面、順2方面はキングクイーンですね、さっきと同じようにやっていきます。て、えっと、こちらの3時方面、ここあんまり対空防衛がないので、ベビードラで削っていくんですね。コスト削減ですね。最近流行りの。はい、<笑>で、えっと、まずは0時2発打ってから、フォームさらに0時を重ねる。このね、トライアングルのこの0時の形っていうのは、あの、結構ドラゴン、えっと同じ、なっち、えっと、あれ、ライドラ。 で、やるのに似てますね。で、今回、えっ、ー、と、もうタウンホール側から一気に突撃機が出ていきます。これ多分秘書刑の攻めだったのかなあの、おそらく罠が割れていて、トルネードトラップがどこにあるのか分かってると思うので、それをですね、えっ、ー、と、割り買った上で、えー、最短距離でタウンホールに突撃機関をててっていという感じですね。で、突撃機もタウンホールを壊すためだけに使っていくということで、当然上方面、こっち側からはンクが来てるんで、 えっ、ー、と、余裕ですね。ドラゴンライダーも2、3体、さらにグランドオーでもついてるんで、えー、しっかりと力が残ってるという感じですね。で、そのまんま一気にこっちの4時方面までヒーローたちが、ドラゴンライダー引き連れて走っていくとまいう形になってるんですけどもう、あのー、まあ、み、みやびさんのこのアタックに共通しているのは、しっかりとエアスイーパーを処理するという、これ、ライトニングでエアスイーパー処理してるというところはまず見逃せない。これ一つのポイントですね。 で、えっと、二つ目のポイントに関しては、えっと、しっかりとこの両サイドのカットをするっていうところですね。う、え、ん、っと、間違えた。えっと、今回で言えば、こことここですね。こことここ。こことここをカットしながら、そのカットの効果っていうのが、なるべく先々まで続いていく中心部分付近までは、しっかりカット効果が続くようにカットしてると。で、えー、この真ん中の部分からドラゴンたちを一気にこう出していって、 で、0ジ3発当てながら、討問を当てて、もう序盤で一気に呪文を使って押していくという感じになってますね。うーん、すごい。これはでも本当にすごいな、マジで。ちょっとッフがに強すぎるって感じ。はい、これですね。今ちょっと見ましたけども。 ここ、ライトニング使ってエアイを壊すことによってドラゴンの進行が遅れないようにすると。これは結構重要。で、かつ、えー、その必要がない場合にも当然ライトニング使えないんですけども、えー、ライトニングの呪文を使わないとエアスイーパーに打たれちゃうってう場合には、しっかりとこをケアしていくとっていうのが宮城さん式ですね。これはもうまさにドラゴンドラゴンライダーアタックのあの底力をね、あの見せつけている攻めなんじゃないかなっていうふうに思います。いやーばた人間ですね、これは。<笑>本当にすごい。 っびっくりしましまた本当にで、えっと、似たような感じで攻めているのが、ジョガさんですね。あのー、これはサブ枠かなえっ、ー、と、薬剤のクイーンアカウントで攻めてらっしゃいますけども。 ジョーカーさんのアタックもですねかなり相手の配置に合わせたあの攻め方をするのが結構特徴的ですね。自分のそのなんていうのかなプランニングもよくあの近い形で考えてるんですけどもあの相手の村 の, そのエアフィの向きとか、まあ、いろんなところをこう計算に入れながらなるべくですねそれに刺さる面だったりあとは戦術を選んでいくい考え方をする もうジョーガーさん、それがもうほんと僕よりも1段2段くらい上手いですね。このレベルに僕もできるようになりたいなと思うんでっ、えー、と今回のジョーガーさんのアタックっていうのは、少し奥目までこうね、えー、トームを我慢します。こうすることによって、えー、突撃艦にしっかりトームがかかった状態でタウンホールに向かっていくと。でこれね、タウンホールに向かう突撃艦があのー、結構近くまでね、えー、ドラゴン、ドラゴンライダーと一緒にいるんだらいいんですけども、 今回みたいにドラゴンドラゴンライダーが少しこうね、離れた距離に、えっ、ー、と今この辺にいましたよね。いるところで突撃艦がターンホールに届くような位置関係で攻めていく場合には、これさすがに飛ぶないと危ないですね。あの、ウォーミングなんかがこの辺に出てきちゃったりとか、エ ア, アスリーパーが出てきちゃったりすると、そのままターンホールに到達せずに突撃艦が起こっちゃうということがあり得るので、 しっかり突撃感をタウンホールに届けるために、えー、トーン当てていくで。そのためにも、えー、序盤に当てるんではなくて、えー、火力がね、今回の村ってこっち側に集中してるんですね、こっち側に。こっち側に火力が集中してるので、上側はそんな火力が、まあ、言, う言うほどまあ高くないんですよね、防衛軍もいないし。 宝石もないしそういうとこに関しては、東門を使わずに我慢しておいて、えー、中盤から終盤の火力が上がるところでしっかり東門を使っていくことによって、マルチインフェルノの攻撃を無効化したりとか、そういうふうな形で使っていくんですね。さっきの宮城さんとはすごい対照的な感じになっているのかなというふうに思うんですけども、これはやっぱり相手の村のタウンホールの位置関係なんかをこう見極めながらやっていくのがいいのかなというふうに思います。宮部さんのさっきのアタックっていうのも、うん。 どううなんでしょうね2個目のアタックなんかはえタウンホールのまあ裏側、ドラゴンたちに突撃艦を混ぜていくんだったら、もしかしたらトームがあの必要になってくるパターンだったのかもしれないですね。あの秘書権でおそらく攻めているんで、あのタウンホールの手前側っていうんです、ねまあ、最短距離で突撃機関を当てていきましたけども。でえー、と非常にね強いんですね、このアタック。でミスのアタックも上げたかったんですけども、まあまりにも前回がまず多すぎるということで<笑>。 ミスがないんですよ。本当に、ね、少ないのね。うん。で、その、今回の話とこう関連するミスがなかなかなかったんで、あの、別のアタックをね、されてる方が結構いらっしゃって、あの、クイヒー・ディガまあ、そういうケースでミスになっている場合っていうのはあったんですけども、まあ、唯一ちょっと、際どかったかなと思うのがラミエルさんのこれですね。まあ、でもね、際どかったって言っても、やっぱりその、 多分これ初見で攻めているのであの突撃感がタンフォーンルにいかないんですね簡単に言うあの先にあの状況的お話しするとだけどもまあ、そこからのリカバリーっていうのがもう十分に効いているそれができちゃうんですよねで今回ドラゴンとドラゴンライダーの面をここにしてますでおそらくラミエさんこんにしたのはイーグルフーをヒーローで先にこう潰せるというところでメリットがねこの3時方面あるんでそこをしっかりとやっていったってことこれちょっとねもう少し キングのフィストが早ければよかったかなっていう気は若干ますけども、でもそれでも相手のキングを潰すことができたけど、イーグルを壊れなかったのが、これ惜しかったですね。ロイちゃんを使ってリカバレーしていきます。で、えっ、ー、とここに投石機、えー、と対空砲、もう1個投石機、アーチャークイーン、でグランドウォーデン像、インフェルノとね、 すごいまあ、高火力の対空防衛が密集してるわけですよねここにドラゴンドラゴンライダーを一気に突っ込ましていってで突撃感も混ぜながらここでトームかけていくことによって0時トーム状態でさっき言ったえ高火力の対空防衛を片端から投げ通していきます で、ここ爆弾がたくさんで、トルネードンがね、あの、効いてる間って、フォーミング当たんないんですよね。で、溶けた瞬間にこう当たるもんだから、みんななんかフォーミング食らって突撃感落ちちゃうっていう、もうこれが、じれったい<笑>。んだけども。その後にしっかりとフリーズをかけてあげながら、レイジを当てて、ヒールも当てて、ドラゴンライダー回復しながら、タウンホールきっちり撃破していくという感じですね。ドラゴンたちはこちら、中央部分に向かっていきながら、ドラゴン、ドラゴンライダー。さらに、 9時方面に向かった部隊、こう二分しましたけども、そいつらが、最終的には6時方面に結集していくという感じですね。まあ、この分断っていうのはおそらく予測したものではなくて、まあ、多分元々のプランっていうのは、突撃感を当てながら、えっと、この辺からおそらくロイヤルチャンピオンを出して、こう回していこうと思ったんじゃないかな。キングがこのイーグルフを壊せなかったんで仕方ないロイちャンでリカバリーゲートで当てましたけども、っていう感じだったんじゃないかなと思います。 で、えーと、ドラゴンドラゴンライダーの一部この9時方面に流れた部分っていうのも、これ、ここにあったトルネードがえなければ、そのまま突撃機がタウンフォールに行ってしまって、えー、そのままですね、こっちにこうみんな流れていった。で、ロイヤルチャンピオンが9時方面からカットをすることによって、みんな6時方面に、ドラゴンたちはまっすぐ6時に向かってドラ、えーと、ロイヤルチャンピオンが9時から6時ですね。こういう、えー、ルートを、えー、描きながら、 最終的にはこの下方面、ま66、あ、で着地するっていう、何っていうふうに言うが、いや、リカバリーうまいですね。あの、こういうリカバリーがやっぱり慣れてる方は効くし、あの、このレベルにやっぱり使えるようになってくると、早々事故が減るのかなと思いますね。これおそらく、どうなんだろう。と、対空砲だったり、アチャ島とかビズ島のレベルが上がってくると、あの、攻撃力が上がることもされることながら、あの、HP も上がってなかなか壊れにくくなるので、 まあ、そういったところがこう整ってくると、もう少しね、防衛側があのいい仕事ができてくるのかもしれないですけども、今の状態で言うと、まあ圧倒的にドラゴンの攻め手側優位な感じですよね。で、えっ、ー、と、ラストいきましょう。ラストはですね、えーと、フィクサさんですね。あの、フィクサさんね、実は、あのー、ちょっと<笑>、この人は怒られるかな。あのーど、どんな攻めをされるのかなって<笑>。結構ね、あのー、あのー、割とチャット盛り上げてくれる。 あのー、方かなと思ったんですけど。<笑>これやったら怒られるかな。<笑>ごめんなさい、フクさん。いや、したらめっちゃうまいのこれ。あの、しっかりクエイクでないわ、クエイクライトニングで、エアスイーパー2機をきっちり折っていくんですね。で、さらに、折りながら相手のインフェルノ、シングルもここ、折れてるわけですよ。まあ、ちょっと喋ってたからあれかもしれないですけども、ここにエアスイーパーがこういう風に聞いてて、こっちでもエアスイーパーがこう聞いてるんですね。 で、ここにシングルインフェルノがあったわけなんですけども、ここを壊していくことによって、えっ、ー、と、この後のルートですね。えっ、ー、と、まずシングルインフェルを壊した効果が速攻でます。これ、キングでタウンホールをまあ狙っていくわけなんですけども、このキングでのタウンホールを壊すときにシングルインフェルノがあると絶対壊れないですね。キングがやられちゃうんですけども、そうさせないようにきっちりシングルインフェルノが壊れているからタウンホールが落ちるということですね。この、トルネっていうのも、こっちからキング入れたらキングがかかっちゃうんですけども、 違う方面から入れていることによってかからないんですね。で、そのまま次、ドラゴン、ドラゴンライダーパート一気に行きます。この密集。こいつらの密集が効くんですね、こんな感じで。ゴリゴリですよ、もうゴリゴリをしていく感じ。いやー、気持ちいいですね、見てて。で、ボマーも一緒に加えていきながら、ロイヤルチャンピオンを8時方面から刺してそうすることによって、あー、こっち側か、8時方面ですね。まあ、どっち側でもそんな変わらないですよ。刺していくこっちによって、ドラゴンたちが、 とににになるべく流れずいいう部分に向かって欲しいという形 で, す、ね、で、その効果もあって、ドラゴンライダーはしっかりと中央部分に向かっていってます。で、そこでトームをかけることにより、相手の投石だったりクロス棒っていうところに、まずトームを か, かった状態でアプローチができていく。これいいですね。で、えっと、相手のキングと当たるところで、まあ、ロイヤルチャンピオン落ちるわけなんですけども、敵のロイヤルチャンピオンに関しては、ドラゴンたちが合流するタイミングでロイヤルチャンピオンを出していくことによって、 相手のロイちゃんをドラゴンと一緒になってこうね、殴ることができるんで、ロイヤルチャンピオン同士の打ち合いで負けることはないという、ね。まあ、最後、この対抗砲が結構活躍しちゃってるので、まあ、まあ、あえて言うならば、ロックポマーをこちら側から当てるっていうのもただあの楽しかったかもしれない。そうすると、あの今これ対空砲がだいぶ仕事してドラゴンたちを焼いてたところっていうのが、あの焼かれずに済むし、えっと今回ですね、ここの部分ってかなりもう、シータさん、あの綺麗にされたと決まってたので、 なかったで、ね、の距離がでそうなると大量のドラゴンとドラゴンライダーっていうのが同じ施設を殴ってる上にロックボパンがボンボンを落していこうとするわけなので、まあ、要はオーバーキルになるわけですねそうするとまあ攻撃力がもったいないので上から当てるのもありだったかなと思いますけども、まあ、こればかはあの地上の空論的なところもありますよねあの下からこう6番まボマーを混ぜたことによってドラゴンたちがこう生き残ってるっていうねあのそういうことも当然あの言えるのでま あ, あのやるとしたらそういう あの変化を加えられたかなぐらいで、あの、本当に素晴らしいアタックだったなというふうに思います。もう最初のね、このライトニングだな発っていうのがすごいですよね。ここ、ここに当てたライトニング7なこれですね。うん、これ、これ、これ。あと、大工を壊していくことによって、えっ、ー、と、このタウンホールをね、回復させないっていう効果もね、まあ、あるわけです、ね、いや、うまかったですね。本当にもう皆さん、この5名、5名、4名か。の皆さんのアタックの精度が高くて、 ドラゴンを使う方、まあ、ドラゴン、ドラゴンライダーを使う方っていうのは本当に参考になるアタックばかりだったと思うので、まあ、今回の動画の中で重要な部分っていうのは、フォームをかけるタイミング、先にするのか後にするのか。先にかけるんだったら一気にも0レイジをガンガン耐いて、トーム中にライトニングドラゴンを使みたにゴンゴンって押しちゃう感じですね。ゴンゴンって押しちゃって、序盤に大きなアドバンテージを取って、残りは有力で攻めていくみたいな感じのパターン。これは宮城さんケースですね。にしていくのか、 ないしはジョーカーさんみたいにえ少しねトームを貯めておくことによって、えー、中盤から終盤に高火力隊があるっていう場合えー、っとまあ、だから見えさんのこのパターンで行くんだったら序盤に高火力隊がないと持たないことになるうも中盤に高火力隊が来るっていうの配置を攻める場合にはジョーカーさんみたいにえトームを遅らせるという判断っていうのが あ, あ, るあるといいのかなというところですねその辺は村によってこう使い分けると まあ、ピクトさんのこの最後のアタックっていうのは本当にもうルート作りがめちゃくちゃうまかったんで、こういうルート作りができる場合には、あの、先言ったお二方とかだっあとラミレさんのタックみたいに、あの、ま、ラミレさんのアタックもこのピクトさんの近いかな。あの、序盤でヒーローをスーサイドっぽくね、うもうそこで仕事をさせていったもうヒーローとして怒っちゃうけども、まあ OK みたいな感じにして使うっていうケースですね。この辺をうまいことこう使い分けていくといいのかなというとこですね。 恐らくこの村を攻めようと思ったらどうだろうな、ターンホールを取って確実に星を取るんだったら、こっちにキングとかをこう歩かせてクイーンでこう折ってこうとするとおそらくクイーンじゃ折りきれないと思うので、やっぱり吹田さんがやったみたいにキングでターンホールを折っていくっていうパターンが、まあ、この村にはハマったんじゃないかなと思いますよね、ナイス判断、ナイスプランでやっなと思って勉強になりました。 はい。というところでですね、えっと最後になっちゃいました。ごめんなさい。なんかもうガーって喋っていたら、途中でちょっとキーワード出そうかなと思ったら出してなかった。はははすいませんでした。んで、私のキーワード、あです。皮膚へコのあですね。こちらをメモを取っていただきながら、他の皆様の動画見てもらいずですね、キーワード全部集めてみてください。 それでは最後までご視聴ありがとうございました。本日この辺で終わりにしたいというふうに思いますが、私のチャンネルですね、ンコール12から14まで幅広く、プラン対戦のアタックの解説やっております。これからもぜひ、えー、いろんなね役立つ動画を上げていきたいと思いますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。